のようこそ本 で, うではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートのポケチキゆずこしょうん、味を食べたいと思いますん見た目は普通のポケチとあんまり変わらないんですけどような気もしますけどどんな感じなのかなネずこしょうで結構好きなんですけどあんまり食べる機会がないので今回堪能したいですそれではいただきますチャンネル登録よろししくお願いします ここにイナストとともにふんわり香るピリッと辛いというふうに書いてあるます。本当にその通りね最初かーの瞬間もスープの風味はがつかまってくるわけであれ爽やかだけどこしを残っと思ったんですけどなんか終わりにいくにしてだんだん黒こしょうのピリピリとした刺激がふっ中に残ってくるのがね<笑>途中でだんだん変化した形があっておいしったですねメリハリがあるというのが印象だったただこれはポけつきよりもファミチキでやった方がいけなかったのかなと思うんですファミチキだと衣がザクザクしてるのでそれとよく 当たってより美味しかったのではないかなぁ次は衣が薄いのでちょっとそこが物足りなさ で, でしまいますね衣がゆずこしょうに負けてしまっているようなそんな感じがしていちょっと残念かなと思いますのでこちらのペンスとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終焉お楽しみいただけましたらもしそうでしたらチャンネル登録コメント・高評価よろしくお願いしますではまた次回の報告でお会いしましょう